皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。12月13日、バージョン 5.4 で追加されるモコモコハウスにそっくりな建物があると聞いて、現地までやってきました。つまり、アスフェルド学園の飼育小屋です。こうして見ると、本当にそっくりですね。そして、あの風車がなんだかかっこいいです。あの動力を何に使っているのか、それを確かめるために、早速中に入ってみましょう。 飼ーク小屋の中に入りましたモコモコハウスの BGM がどういうものになるのかそれも楽しみの一つですねはい完全一致です DQ10TV で紹介された画像と全く同じですね違うのはここには天井があるということですでももしかしたら天井がないのかもしれませんのでルーラを使って試してみましょう大丈夫ですね ここにはちゃんと天井がありますね。安心しました。そして、外から見ていた時に気になっていたあの風車。どうやら、ここの滝の水を動かすための動力に使われているみたいですね。飼育小屋内の照明や温度管理などにも風車の動力が使われているのかもしれませんが、それらに関しては、アスフェルド学園全体の電源系統に組み込まれているような気もします。まあ、詳しいことはそのうち明かされるかもしれないし、明かされないままかもしれません。 c q 1 0 t v で小沢さんがここに登るの大変とか言っていた件についてですが真相はこれですここに登ろうとすると手前にある木がカメラの邪魔になるせいでポカポカ落ちてしまうというわけですこれはモコモコハウス実装時に直してほしい気もしますがこんなところに登る意味がほぼないのでそのままでいい気もしますというわけで今回の動画は以上で終了ですチャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので